こんにちは、葵です。今日はこれからの夏に特におすすめの茄子と豚肉の味噌炒めのレシピをご紹介していきます。この味噌炒めのレシピは本当に保育園でも大人気で必ず完食して帰ってくるレシピの一つです。茄子とピーマンとネギってすごくね子供が苦手な野菜になるんですけれどもそれを食べやすくする方法も今回はご紹介していきます。それでは早速作っていきましょう葵の給食室 今日使う材料は長ネギとナスそれからピーマンとあと豚もも肉です豚もも肉はもう12センチ幅にカットしてありますと調味料は味噌とお砂糖とお醤油う、ね、切って焼くだけなんで本当に簡単です あとこのねナスとピーマンは夏に美味しくなる野菜になるので、まあ、これからねちょっと食欲が落ちた時とか特にこ水分もたくさん含まれてますのでぜひおすすめですので作ってみてくださいで今日もウェブサイトの自動分量計算機の大人2人3歳以上時2人の分量で作っていきますではナスを切っていきましょう上のヘタの部分をまず切り落としたらそしたらナスの型あ型<笑> ナスの皮っていうのはお子さまにとってね少し噛み切りにくいので皮をねあの交互に剥いていきます全部じゃなくてちょっとだけ、まあ、食感を残したいのでしましまになるように剥いていきますこんな感じでしまめに剥いていきましょうこっちもねそしたらナスはまず縦に。1 2 3 4 8等分ですね縦に縦に8等分にしたらこれを4等分に切っていきます123とそしたらナスはアクがありますのでお水に浸しておきますナスはお水に浸した状態で10分このままアク抜きをしていきましょうピーマンは上のヘタのヘ部分 切り落としたら中の種をまず取り除いていきますあとピーマンはこのねヘタの中心の部分だけ取り除ければここの周りは使えますので周りも一緒に入れていきましょうそしたらピーマンはだいたい 1cm 角くらいに切っていきます ネギを切っていきます。ネギは下の部分と、あと上の先の方を切り落として、長ネギはこの筒になっている、この中の方にすごくね、土がたまりやすいので、この中もしっかりと洗っていきましょう。長ネギはね、この上の部分もしっかり食べられますので、ここも残さずね、使っていきます。そしたらネギは小口切りにしていきましょう。<笑> 本当はね、このなす味噌ってネギざっくりと大きく切って炒めたいところなんですけれども<笑>お子様用で、まあ、ネギはね結構辛みがある野菜ですのでお子様用は小口切りにしていきますもしネギがねすごい太い場合はこれ半分に切った大きさの薄切りにしていっても大丈夫です。 ネギはねこう切ってるとこういうね形がこういう形のネギがあってこれをね子どもたちが見つけると「ハートのネギだ!」って言ってねすごいよく喜んでましたでは炒めていきましょう油を引いていきます普通のねサラダ油使います油が温まったら野菜から順番に炒めていきます野菜をねすべてこの中に入れていきますピーマンとそれから長ネギ 長ネギもね。辛味がすごくありますので、1番最初に入れて炒めていきます。茄子は先ほどお水に浸してありましたので。油はねしないようにキッチンペーパーで少し軽く水分拭き取って入れていきましょう。 を使ってる野菜は、まあ、ピーマンがねすごく苦いっていうのとネギがすごく辛いのでお子様がねちょっと苦手な野菜が入ってるんですねなのでこれをしっかりと炒めて野菜の辛みとか苦みをなくしていきますなのでよく炒めるので、まあ、色はね残すというのはちょっと難しいんですよねどうしても長く炒めるのでピーマンの色とかもくすんだんですけど、まあ、それぐらいになった方がお子様は食べやすいです 最初火火加減は中火で炒めていきます今だいたい5分ぐらい炒めてるんですがそうすると野菜の水分が飛んで焦げやすくなってきますのでそしたら様子を見て強めの弱火に少しね火を変えて炒めていきます。 い全部で15分ぐらい炒めてますもうねかなり色も変わってしっかりとピーマンとネギとなすのこう食感がねかなりなくなって柔らかくなってきたらここで豚肉を入れていきます豚もも肉入れていきましょう子供用のなすの味噌炒め作るポイントはこの野菜をとにかく最初の方に炒めることですねまあ結構長いんですけれども。 今日使ってる野菜、特にねお子様がこう苦手という苦手ランキングに入ってくる野菜になるのでなのでしっかりと炒めてこの野菜独特の苦さとか辛さとかあと食感とかそういったものをなるべくねこの炒めた時点で軽減していくっていうのが大切です、まあ、なのでねまあ寒寝映えとかは絶対しませんけれども<笑>まあそういうね それぐらい色がねなくなるぐらいが美味しく食べられるポイントですで豚肉はすごくね噛み切りにくい食材ですのでこうくっつかないようにほぐしながら炒めていきます豚肉の色が変わったら味付けをしていきましょうお味噌とそれからお醤油とお砂糖はもう事前に混ぜておきます 味噌ってね、あの塊なのですごいこの混ぜにくいんですよね、このまま入れちゃうと。なので、これで事前に混ぜて、少しね、柔らかくしておくと、混ぜやすくなります。そしたら、ここに入れていきましょう。味噌で味付けしていきます、ね。味噌入れるとちょっと焦げやすいので、火はね、弱火にして炒めていきましょう。うわいい匂いしてきた<笑>。 味噌味って子供がねすごい好む味なんですよなので味噌味で味付けした給食って大抵食べますね子供たち調味料を入れて大体2分ぐらい加熱したらもうこれで完成ですこの味噌の味としっかりと野菜を炒めることでこの苦手なね子供の野菜がすごく食べやすくなります青いの給食室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 なんだろう野菜すごい全体的に甘くてこれはお砂糖の味もまああるんですけど野菜それぞれのね甘さがかなり出てますねこれうんうんさっきからね言ってますけど見た目はどうしてもねこうサムネバイしないようなあのちょっと薄い色味になってしまうんですけれど も, もう味は抜群に美味しいです 味噌の味がねそれぞれに絡まってでさらにねこの野菜をしっかり炒めたので野菜の苦みがなくなって逆に野菜の甘さとかうまさがじんわりとこう豚肉の方に広がってますので本当にピーマンとかとかとネギが、ね、食べやすくなってます<笑>味噌炒めは本当に子供がねよく食べますのでこれを普通に主食おかずとして出すこともありますしお米の上にのせてナスの。 味噌炒め丼という形で丼で出すこともあります多分ピーマンとかなすとかネギとかね嫌いなお子様って結構いらっしゃると思うんですけれども野菜を最初にまず豚肉入れる前にじっくり炒めるでシャキシャキっていうのがちょっと残っているとやっぱりすごくねあの食べにくくてそれだとまだ苦味が残っている状態なので噛んだ時にかなりもうね柔らかく なっているぐらいしっかり炒めてあげるとお子様がすごく食べやすくなりますこれから夏にかけてねこの野菜がどんどん美味しくなってきますのでぜひぜひこれ本当に美味しいので皆さん作ってみてください